ベランダに何かあるのテレサさんのところにまた飛ぼうとしてない、うん、じゃあ見てあげる次回第11話「特には何も」